それではこれからやみつきーさんの発表を始めます。タイトルは Python 3.9 時代の型安全な Python の極め方です。発表時間は質疑を含んで45分です。発表前にマイクテストを兼ねてスピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。やみつきーさん大丈夫ですか読み上げ事項をお願いいたします。 えー、と私の名前は大笠原美 月, あ美月です。発表のタイトルは Python3.9 時代の過賛全な Python の極み方です。発表説明は日本語で、発表資料は日本語です。発表資料は公開します。えー、とあと発表中の写真撮影にも同意します。p y h o n j p の行動規範に同意します。ありがとうございます。画面共有すでにいただいているので大丈夫です。 それでは50分になりましたらトークを開始いたします。 I'm keeping it. それではお時間になりましたので、やみつきさんを拍手でお迎えください。はい。ではよろしくお願いいたします。えっ、ー、と、Python 三点九時代の割断前の Python の極み方というタイトルで発表させていただきます。小笠原美月と申します。よろしくお願いします。で、最初にあのお詫びなんですがあの Python 三点九時代の あの話をプロポーザルで書いたんですが 3.10 時台の話をさせていただきたいと思います。あの多分皆さんはもう最新の方が嬉しいと思うので 3.10 時台の片安全ズ p なパイソンの極め方というタイトルで発表させていただきます。えー、っと、アジェンダなんですが、まあ、まずあの型ヒントに関する課題感みたいな部分を最初に導入として、えー、っと持ってきます。で、その後に パイソンの型の概要とか基本文法みたいなところを紹介して、えー、とその後にあに Python でなぜ型をわざわざ極めなきゃいけないのかというところで応用編を応用編として3つのユースケースをご紹介いたします事前にちょっとアンケートを取ったんですがふだん Python で型を書きますかと聞いてみたら大体こう3分の1ずつで表が分かれてあんまり書かないよという人と基本的なものを書くという人と えーとまあ、すごいもう使いこなしてますよという、まあ、自信満々な人とで、えー、と今日はあんまりこう普段型を書かないという人たちに型を書きたいなというふうに思ってもらいたいあるいはまあ普段型を書いている人に、えー、と今日紹介するこれは知らなかったなとかっていうのを思ってもらえたらいいかなと思っていますで、まあ、どうしても網羅的に話すことはできないので 3.8 の時代に出番が少ないものについてはあまり話しません あとは、えーと、軽症とかの、まあ、動いている方の話というよりは、どちらかというとあの、性的な方の話をします。なので、軽症の複雑な話とかもしません。あとは、まあ、文法だけを話していくのではなくて、なるべく実践的に、あの皆さんが今日から使えるようにあの話していきます。お前誰よということなんですが、僕は小笠原と言います。j x 通信社で、えー、と取締役をしていまして、 好きな技術はタイプスクリプトとかサーバーレスとかが好きですで。新卒はサイバーエージェントにいたんですがその時はスカラを書いていまして、えーまあ、GX の中でも割とタイプスクリプトとかを書いたりするので結構型関係の話が好きで、まあ、それで今日あの Python の型に興味を持って発表させていただきます GX 通信社という会社は、えー、ニュースダイジェストなどのアプリをやっている、まあ、報道テクノロジーベンチャーです。 でえー、と最近だと新型コロナの情報とかもいち早く提供していますのでよかったらアプリもインストールしてみてくださいで今日はあのシルバースポンサーをさせていただいていますで、えー、と割とバックエンドには Python を使うことが多いんですがやっぱりチーム開発をしたりとか、まあ、複数人であのプロダクトを作るモデリングをしていくとか、まあ、そういった部分であの型の部分にやっぱり課題を抱えているのでもちろんあの今日紹介する型を書いています で最後にもう一個宣伝なんですがあの右側に出ているツイッターの、えー、とタイムラインがあるんですけども、まあ、こちらのシステムを弊社で作っています。なので、えー、と今日僕はあの登壇をしながらこのシステムが動いているかどうかを、まあ、ちょっとドキドキしながら見守るっていうすごいあの緊張する感じであの登壇させていただくので、まあ、ちょっとお手柔らかによろしくお願いします。 えーまあ、Python 普段書いていてる方ちょっっとと不満があったりしませんかと例えば、えー、とこういう、えー、アトリビュートエラーっていうのがよく出てくるかなと、まあ、これはあの誤って変数に「何」つまり、まあ、多言語で言うと「塗る」みたいなものが入ってしまって「いやそんなアトリビュートありません」っていうエラーが出るとかあるいはディクショナリーを使っている時に、えー、とその辞書にはそんなキーはありませんよというキーエラーが出たりすることがあると思います。 あのもうこれ絶対ちょっとこの時間で調べてほしいんですけど御社 の,、まあのスラックとかあとはログの中にこのエラーが出てないかっていうのをちょっとぜひ調べてみてください、まあ、弊社のプロジェクトもやっぱもちろんあのこういうふうに出てましたあとは、えー、と Python でコーディングをしている、えー、ときに、まあ、何か適当な関数を書くとで、えーとまあ、ドットを書いたらメソッドの保管とかしてほしいじゃないですかでも あのまあ、型ヒントを書いてないと、まあ、何もこう紹介、あのえー、と保管をしてくれないので、こういうふうに変なタイプをしてしまって、やっぱりアトリビュートエラーが出てくると。でもこれも今日紹介する型ヒントを書く と,、えーとまあ、型の保管がされていてあの、まあ、生産性高くコードを書くことができますと。あとはあの API と通信をしたりするときに、 えー、と大体 API から返ってくる JSON って、まあ、Dict みたいな形で返ってくると思うんですが、まあ、この Dict をそのままプロジェクト全体で使い回してしまうとそ の, あの Dict にはどうあの Dict に存在しないキーにアクセスしてしまったりしてキーエラーが出ると、まあ、そろそろあのキーエラーが皆さん見つかった頃かなと思います、まあ、こういった動的片付き言語の不満っていうところを、まあ、型で解決することができますじゃあまず えー、と基本文法とかの説明に入っていきます。ちょっと水を飲みます。まあ僕あの勝手に型っていうふうに呼んでたんですが正式名称は型ヒントの紹介をします。型ヒントとしては、えー、Python3.55 年前ぐらいから入った文法で性、えー、的解析とかリファクタリングコード生成といったところを目的としています。 あくまで、えー、と Python は動的片付き言語のままであって、型を強制することは望まれていないんですけども、まあ、こういう後付けの型システムが提供されていると。こういう動的片付き言語に後付けで型を入れるあのトレンドみたいなのは、例えば PHP とか JavaScript のエコシステムなんかでも使われているような、まあ、ある種動的片付き言語のトレンドと言えるのかなと思います。まあ、ちょっとあのこのスライドの中で型っていうふうに省略して書いてるんですが、正しくは型ヒントの話をしていきます。 で 性, 的か性的解析というのは、えーとまあ、自分の書いた Python のプログラムをあの実行時にエラーが出ることなく事前に、えー、とこれは型が間違ってますよとかそんなプロパティ存在しないですよみたいなのを事前のエラーチェックをしたりとかをするものです。あとは、えー、とリファクタリングと書いているのは、まあ、いわゆるリファクタリングというよりも、えー、とメソッド名の置換とか変数名を変えたりとかっていうことですね。 これは、あの、型ヒントのない時代の Python だと、どうしてもあの、プロパティ名とかメソッド名変えるときって、まあ、正規表現とかで置換したりしてたと思うんですけどあの、型ヒントがあると、正しくクラスのプロパティとかを変えたりすることができます。<笑> Python は静的片付き言語ではないというふうに言ったんですけども、例えば、 あのテキストという変数にストリング型でアノテーションをしてイント型の数字を入れてみたら実行時にエラーになるのかとかあるいはストリングでアノテーションしているテキストの変数イントが入ってるけど、まあ、タイプ関数で持ってくると型の情報っていうのはランタイムにどうなっているのかちょっと考えてみてほしいんですけど、まあ、正解は、えー、と実行時にはエラーは発生しませんしタイプの戻り値は型ヒントを無視してイント型が返ってきます。 でまあ、こうせっかく型ヒント書いてもランタイムであんまり意味ないんじゃないのというふうに思われるかもしれないんですけども、まあ、これはえと別のツールを組み合わせて活用することが前提になっています、えーとまあ、例えば皆さん PyCharm とか VS Code とか使っていると思うんですけども、まあ、こういうエディターでの保管とかあるいは先ほど紹介した静的解析みたいなものこういうのはあの Python の プログラム自体がやってくれるわけではなくて、まあ、別のツールを組み合わせて行わないといけないです。で、この概念ちょっと紹介したのは、実はちょっと大事で、えーと、Python の型のシステム自体が進化したとしても、まあ、エディターとか性的解析のツールが必ずしも対応しているとは限らないというところがあるので、ちょっと気をつけてください。で、まあ、ここまでのまとめなんですが、えーと、タイプヒントの機能を今日は紹介していきます。 で、まあ、あくまで動的片付き言語ですよ。というところです。では、えっ、ー、と実際の文法の方に入っていきます。まあ、ちょっと長くなるので結構サクサク進むんですけど、えっ、ー、とコンパスの方にスライドを公開しているので、まあ、ちょっとあの見逃しちゃったよ。という人はスライドの方も見ていただけるといいかなと思います。 でえー、と例えば変数にあの型ヒントをつけることができて、まあ、これはもうコロンの後に変数名コロン型っていうふうな文法になっていますもちろんあの関数についても型ヒントをつけてあげることはできます、まあ、これは引数をイント型戻り位置をブル型にしているものですで、まあ、後付けの型というふうに言ったと思うんですが えーっとまあ、一部だけ型ヒントを書くこともできます。例えば引数だけ型宣言したりとか、えー、っと戻り位置だけ型宣言をしたりとか、そういうこともできます。ちょっと簡単なエクササイズですが、えー、っと僕、あさって29歳になるんですけど、えーっとまあ、このアラサーチェック関数っていうのを作ったとします。でで、えー、イント型の引数で えー、宣言されていてこれにイント型を入れたらもちろん型チェックツールで解析してもまあ OK ですで。あるいはあのイント型で宣言しているのに文字列を入れた場合、まあ、これはあのもちろん当たり前ですけど文字列はイント型とは互換性がないのでもちろん NG になります。まあ、そういうふうにあの今回の発表では赤波線でえと型のエラーを表現していきます。 では、ちょっと文法の説明に戻ります。Python、やっぱオブジェクト指向言語なので、もちろんクラスも書けて、クラスのアノテーションもできます。で、型ヒントを書く、すごい、まあ、一つ大きなメリットは、クラスのプロパティをすごいこう宣言的に、例えばネームとかエイジがあるということを宣言することができます。で、えっ、ー、と、もちろん継承についても考慮されています。まあ、他の カットシステムとかとあの他の言語とかのシステムとかと同じように派生クラスは規定クラスに代入することができますと例えば、えっと、アニマルのが型でアノテーションしたドックって変数にあのそれをアニマルを継承したドックを入れることはもちろんできますし逆に全然継承関係にない、まあ、ここに書いたトマトみたいなのはあの入れることはできませんこの辺り結構他の性的片付き言語とかと比べても自然な振る舞いかなと思います で先ほど、えー、と関数でこう一部だけアノテーションすることができるという話をしたんですけども、えーと、クラスのプロパティに関してこういうふうに、例えば X だけちょっとアノテーションしないみたいな書き方は実はちょっとできなくて、これはもう型のエラーというよりも、えー、とランタイムでエラーが起きてしまうので、この書き方はできません。あのえー、とでこういう場合にはあのタイピングという パイソンのモジュールにエニーという型が定義されているので、まあ、このエニーでアノテーションをしてあげてください、まあ、先ほど、えー、と引数だけこう型宣言をしたり戻り値だけ型宣言をしたりという話もしたんですけども、まあ、これは暗黙的にはエニーを割り当てられて、えー、と扱われています、はい、<笑>あとはまあリストとか d i ク t セットについてもあの型ヒントをつけることができます 例えば、えーっと、ユーザーのリストとか、あるいはイント型の集合セットとか、そういうふうに、えー、っとリストの中身の型を縛りたいとき、まあ、この場合には、角、えー、括弧を使って、あのリストの後につけて、型をつけてあげてください。でえーっとまあ、ここでタイトルの伏線を回収するんですが、えーっとまあ、ちょっとおやおやと、こんな書き方できないぞと思った方がいるかもしれないんですが、 えー、Python 3.9 からこの書き方ができるようになります。で、Python 3.9 は来、再来月ですね、10月にリリースされる予定で、えーとまあ、今、最新バージョンの Python 3.8 だと、えーとまあ、この左に書いたような大文字のリストセットリクトを使う必要があります。まあ、そういうふうに、あのまあ、ちょっとまず新しい書き方を紹介して、えーとまあ、それはできませんと、皆さんちょっとがっかりさせながら話を進めていきます。 まあ、今回ちょっと紹介しないんですけど、リストみたいに自分で汎用的なデータ構造を作りたいときとかは、ジェネリクスというのを使ってください。でえーとまあ、冒頭に紹介した、あの誤って何も入れてしまうみたいなケース、これも、えー、と防ぐことができます。こういう場合には、オプショナルというのを使って、えー、とアノテーションしてあげてください。 オプショナルな可能性がある変数を直接使うとこういうふうにエラーが出るんですけど、if 文とかを使ってこの変数は何じゃないよということをうまく確かめてあげるとエラーが出ることなくスムーズに使うことができます。あとは、えー、っと、オプショナルみたいに何が入るかもしれないし、期待した方が入るかもしれないみたいなものとか、あるいは、 えー、とイントが入るかもしれないしフロートが入るかもしれないしストリングが入るかもしれないみたいなその型の OR を表現するときには、えー、この棒線を使ってあまあ OR 記号ですねオア記号を使って、えー、と型の OR みたいなものを表現します、はい、でここで、えー、と最初のおアびの伏線を回収するんですが、えー、とこれは Python の 3.10 から使える書き方なんですね、えー えー、Python 3.1 はおそらく来年の10月とかにリリースされるので、まあ、この書き方はもう1年ぐらいちょっと我慢して、えー、とおとなしくユニオンというものを使ってください。えーとまあ、この書き方自体は、えー、と8月12日にアクセプトされた仕様なので、まあ、すごいあの新しい仕様で、えー、とまだ多分動く実装すらないような状態だと思います。まあ、ここまでちょっと駆け足だったんですが、 あの型ののアナテーションの基本的なんでわざわざ型を極めなきゃいけないのというふうに思われている方もいると思うんですがあのまあいくつかメリットがあるのでそれをちょっと具体的に紹介していきますまずあの Python のプログラムを型安全にしていくというところをいきます えーとまあ、最初に紹介した通り、Python 自体は性的片付き言語ではないし、Python 自体は型チェックをしてくれるわけではない。なので、えー、とツールを使って型チェックをします。よく使われるのが、まあ、ほぼ公式みたいな MyPy というツールを使います。これはあの CLI としても使えるし、えーと、VS Code とかのエディターとも連携して使うことができます。まあ、でもあの、VS Code とかを通じて使ったことがある人もいるかもしれません。 で、えっ、ー、と、マイパイの使い方、すごい簡単で、ピップインストールして、マイパイコマンド走らせて、ディレクトリ名とかファイル名を指定するだけです。でも、本当にこれだけで始められるので、あのまだマイパイ使ったことない人は、この発表が終わるまでの間にあの、自分の書いたプログラムをカタンズに始めることができるんじゃないかなと思います。もう始めない理由がないと。で、えっ、ー、と、CI とかから、 型チェックをするっていうのも、まあ、これもすごい簡単で、まあ、弊社だと GitLabCI を使っているんですが、えーっとまあ、これも同じようにインストールして MyPy コマンドを走らせるだけ、まあ、これで MyPy コマンドが失敗したら、まあ、CI で、えー、っと検知することができますでこれはすごくあのおすすめなチップスなんですけど MyPy 結構バージョンアップで賢くなります賢くなるとあの今まで許されてた 型チェックが突然許されなくなったりするので、あの CI で使うときには本当にバージョンを固定することをすごくお勧めします。これで結構何回も失敗したことがあります。で、まあ毎回始められるでしょうというふうに言ったんですけども、えー、まあ、こうまずぶつかる障壁の一つがあのまあ、インポートをするときにそこがエラーになるというのがあります。 これ、えー、と BOT3 っていう AWS を Python から使うライブラリで、まあ、すごくいろんな人に使われているライブラリだと思うんですが、えー、と本当にこのインポート BOT3 って書いたこのプログラムだけで、まあ、いっぱい実行してみるとこういうふうにエラーが発生するんですね。本当にその1行だけでエラーが起きます。で、えー、と要約すると BOT3 には型ヒントが書かれてないよというようなことが言われます。 結構、まあ、Python だと型ヒントの書かれてないライブラリが多いので、まあ、本当に多分 す, あのすぐにぶつかる壁だと思います。でこれを正しく乗り越えるにはスタブというものを生成したりとかインストールするというのがあります。スタブはちょっと聞きなじみのない言葉かもしれないんですがあの、まあ、実行ファイルとは外付けの型定義です。 つまりま、勝手に型定義できる。タイプスクリプトとか触ったことがある人は、ドット D.ts ファイルとかに近いかなと思います。で、えー、とまあ面白いのが、この型定義だけで PIP のパッケージを作ることもできます。まあ、スタブの例です。えー、と左は型ヒントを書いてない。まあ、すごいこうあの見覚えのあるプログラムだと思うんですけど、それに対して、こういうふうにあのスタブを書いてあげることができます。 多分あの、Python としてもあのバリッドな形になるかなと思います。で、えっと、このスタブを自力で全部書くのも結構大変だと思うので、スタブジェンというツールがマイパイには備わっています。まあ、これあの、スタブジェン、マイパイと同じようにあの普通に走らせてあげると、のがすみません、えー っ, ととえー、っと、対応するスタブファイルが生成されます。 でえーとまあ、外部ライブラリーに関してもスタブジェン走らせることができるんですけど、まあ、どうしても自動生成であるというところでちょっと完全ではないスタブが生成されるので、まあ、手動で修正するのがおすすめです。まあ、これ実際あの BOT3 を走らせた場合なんですけどこの2行目でやっぱりこけるのであの、まあ、手動で修正してください。でまあ、先ほどパッケージにできるという話をしたんですけど、まあ えー、と逆に言うと OSS としてあのすでに公開されていたりします。例えば BOT3 も公開されていますし、例えば j a n g o s t u b s とかっていうのも公開されています。この例えば j a n g o s t u b s は Jango のコアチームが作ったものではなくて、あくまで Jango に対してはこう外付け の, あのライブラリーになっています。で まあ、今紹介したのは表玄関なので、えー、と実際には裏口を使うことも多いかなと思いますライブラリの型定義、まあ、どうしてもやっぱ諦める時っていうのは出てくると思っていて、えーまあ、割と正直僕も諦めることの方が多いです、まあ、だって型定義だけわざわざ書きたくはないじゃないですかで まあ、その場合はあのタイプイグノアみたいなコメントをつけてあげたりすると、まあ、無視できるんですけどあの、まあ、ライブラリの方がエニーになってしまう と,、えーっとまあ、そのエニーを起点としてどんどんどんどん型安全ではなくなってしまう、まあ、ちょっと本末転倒な感じもありますよねなので実際には例えば なんとかリポジトリみたいな形でラップしたりとか関数でラップしてなるべくエニーの範囲を他のところに広げないのがまあ実践的には大事かなとは思います。でこの型チェックツールは あ, のまあマイパイ以外にも結構名だたる会社から公開されています。 でまあ、ちょっと特色が違っていて例えばパイライトとかパイタイプの場合は戻り値の型を勝手に推論してくれます、まあ、真ん中のやつは、えー、とランタイムストリングの戻り値を文字列として扱ってくれるので、えー、と文字列として扱ってくれるので、えー、このランタイムエラーって書いてあるところがっ、えー、とパイライトとかパイタイプだとあのエラーになります で、まあ、今日型ヒントを書くという話をしてきてはいるものの実はあの型ヒントを書かなくても型の中身をある程度ツールによっては推論してくれたりするので、まあ、実は型ヒントを書かなくても今この瞬間にあの自分のプログラムを型安全にすることもできます。 ただあの、型推論に全部頼ってしまうとあのこう意図しない結果になってしまうこともあるので、まあ、実際、コード規約とかだったら引数と戻り値とクラスのプロパティについては型を書くことをお勧めします。はい、ああ結構これ疲れますね。えっと、じゃあ、次の応用編に行きます。まあ、先ほど はえーまあ、ツールの紹介だったんですけど、また Python 公式の型ヒントに話を戻していきます。まず一つ目のユースケース、まあ、最初に紹介した API のレスポンスの型定義です。大体、レスポンスって Dict で書いてきますよねと。で、Dict のままプログラム全体で引き回してしまうと、まあ、意図しないあのキーエラーが発生したりします。 でえー、とこれに対して、えー、と確か 3.8 ですねで、えーと。タイプトリクトというものが新しくあの提供されています。これはもうすでに使えます。タイプトリクトを使ってあげると、ランタイム上ではディクショナリーなんですけど、えー、とその型を、まあ、型チェック上では、えー、と型チェックすることができます。まあ、ここで型って言っいるのはキー名とか、そのキーに対応する、えー、と値の型ですね。 ただあのここに書いているようにあの別にクラスではなくてあくまで Dict なのでタイプスクリプトとかとは違って、まあ、ドットを使ったアクセスはできないと、まあ、ちょっとやっぱ p y t h o n i c じゃないと思われるかもしれないので、まあ、実際こうクラスに詰め替えたりとかあるいはまあ簡単な例だったらタイプスクリプトのままいったりとかそういうふうにちょっと、まあ、あのケースバイケースで使 い,、まあ、使い分ける形にはなるかなと思います。うん でまあ、2つ目は、ちょっとこのあたり、例がよくないかもしれないんですがあの、まあ、いわゆる中小に依存するような設計をしていきたいというケースです。まあ、こ の, あの、まあ、カモが飛ぶシミュレーションゲーム、まあ、ちょっと何が面白いか分からないですけど、えー、じゃあこの引数の適切な方は何でしょうというところですね。まあ、あのよく言われるのが、あのこう具体的に。 このじゃカモの方で引数を宣言するといやいやちょっとハトを追加したくなるかもしれないじゃないかというのがあるので、まあ、実際にはあの、えー、とハトとかカモ の, あの、えー、と規定クラスである、まあ、鳥とかっていうのを定義してあげて、まあ、鳥にしてあげるとハトでもまあ動くじゃないかと。で、えー、と Python でそういう抽象に依存するみたいなことをやる場合 あのまあ、多言語だとインターフェースとかあると思うんですけど Python だとそれがないので抽象、えー、クラスを使うのが一般的かなと思いますただこれはちょっともう問題があると思っていても、えー、ともと、まあ、左の型ヒントを書いてない世界これ正しく動いているプログラムじゃないですかでも抽象クラスでこう型安全にしていくと、まあ、Duck っていうクラスがわざわざこのためにバードを継承しないといけないと 継承するっていうことは Python だとランタイムに大きく挙動変化が起きるわけでやっぱり、えーとまあ、ドキュメントとかにも書いてあるんですけどこういうのはやっぱちょっと動的片付き言語としての柔軟性が失われていたりとか Pythonic ではないのではないかと、まあ、こういう、えー、と継承しているかどうかによって部分型として扱うみたいなのはく、えーま あ, あみたいなのは、えー、と名前的部分型と言われます、まあ、これはクラスを継承しているかとか っていうので判断するさっきのだとバードを継承しているからこれはダックを入れることができるそうではなくて、えー、と構造的部分型によって扱うことができたら便利なのではないかとこれは、えー、とバードを継承しているかではなくて飛ぶことができるかみたいな形で必要なメソッドを持っているかで判断するという話ですこういう構造的部分型はタイプスクリプトとか Go とかでも採用されています で、えっ、ー、と、まあ、Python の 3.8 からプロトコルというのが、えー、用意されていて、まあ、これがプロトコルで、えー、と中小に依存する設計をしたものです。で、えっ、ー、と、まあ、右下のあたりを見てもらえるといいんですけども、えーまあ、今回定義した d u c というキャラクターは、えっ、ー、と、まあ何も継承していません。でも、Fly というメソッドを持っているから、この d u c っていうのは、えっ、ー、と、引数として渡すことができていると。 でプロトコルの話をもう少し続ける と,、えー、っと、例えばリストとかセットみたいに、まあ、インの後に使えるものを引数として受け取りたいみたいなケース。これもまあリストとかセットの、まあ、これちょっと 3.10 の書き方ですけど、リストとかセットみたいに並べていくのも一つの手ではあるんですが、これもやっぱりインできるかどうかっていうことで判断したいですよね。で実は あのこのインできるかどうかっていうのは公式でプロトコルが用意されていてこのコンテナというのでえと宣言してあげると型安全になります。Python の場合えとそういうインできるかどうかとかっていうのはこの contains というメソッドを定義しているかどうかでえと決められています。ほ、まあ、他にも公式のプロトコルがまあこうずらーっと定義されているのでちょっとよかったらドキュメントを見てみてください。 いくつか紹介をすると、例えば関数みたいにコールが定義されているかどうかとか、あとは、えっ、ー、と、ォー r i n であのスキャンできるかみたいな、まあ、イテラブルとか、あとは、えっ、ー、と、詳細はブログの方であの公開しているんですけどもあの、破壊的変更のできない、イミュータブルなリストみたいなのも定義してあげることができます。はい。じゃあ次いきます。えっ、ー、と、 今度のユースケースは、えー、とイントとかストリング、まあ、そういうプリミティブな単純な型なんですけどそこに意味を持たせたいケースっていうのがあるかと思います例えば右下に書いた例だと車の ID にユーザーの ID を代入するこれって確かに同じイントかもしれないけどこれ意味的には全然ダメじゃないですかあとは、えーとまあ、ユーザーの住んでいる都道府県とか都道府県確かに文字列ではあるんだけど あの千葉らき県みたいいなな謎の県を入れることはできない、まあ、ちょっと荒さんなんでネタが古くてごめんなさい。えー、とで、まあ、こういうプリミティブな方なんですけど、えーとまあ、正しく扱いたいというケースです。ま, あ、まず一つ目の同じ ID なんだけど代入できたらおかしいよねっていう話に関しては「ニュータイプ」というのを使ってあげるとできます。 えーとまあ、右下のようにニュータイプで定義したものは、えー、と同じイント型だったとしても、まあ、別の型として扱われています。でこれがあのなぜいいかというとランタイム上ではあの ID はカー i d みたいな新しいクラスではなくてあくまでイントとして使われているので例えばシリアライズをするときとかに過安全なんだけどイント型として特に何もせずにシリアライズしたりとかそういうこともできます。 でえー、と2つ目 の, あの都道府県の例なんですけど、まあ、こういう、えー、とあらかじめ入る値のパターンが決まっている時、まあ、Python だとまあ ENAM とかがちょっと近いかなと思うんですがこういう ENAM みたいに、えー、とあらかじめパターンが決まっている時はこのリテラルというのを使うことができますで、えーとまあ、リテラルを使うメリットは ENAM とかと比べて やっぱりプリミティブな型なんですねつまりこのプリフェクチャーはあくまで文字列として扱われますランタイム上ではで実際このリテラルは例えばオープン関数とか、まあ、そういう標準の関数でも使われています今回、まあ、ちょっとまた駆け足だったんですが、えーとまあ、タイプトリクトプロトコルとか、えーとまあ、そういうランタイム上では今まで使っていた型なんだけど型安全にできる みたいなところを紹介してきました。<笑>では応用、えー、編最後の3つ目です。まあ、今までは、えー、と型チェックをどうしていくかみたいな性的な話をしてきたんですが、えー、と実は、えー、と型の情報っていうのはランタイムつまり Python を実行している時にも扱うことができます。 例えばタイプスクリプトを触ったことがある人とかだと型の情報がどうしてもランタイムになかったりすると思うんですが Python だとランタイムで型の情報を使えると例えばこういうプログラムを書いて実行してみましょうこれはユーザークラスにあるアノテーションズというプロパティを見に行っているものですねこれを実行すると結果はこういうふうに返ってきます 何かというとあの、ユーザーに定義されていたネームっていうプロパティ、それはストリング型で定義されていたので、えまあ、こういうふうに、えー、とクラスに定義されているアノテーション型ヒントがアノテーション図を使うと取ってくることができますで。これの活用例をちょっと見てみましょう。えー、と例えば、これは、えー、とユーザークラスをディクショナリーに変換する、まあ、いわゆるシ リ, アライズシリアライズ処理をしているものです。 アノテーションズにはユーザーがどういうプロパティを持っているかが含まれているので、まあ、こういうふうに書いてあげると、えーまあ、すごいこうドライに、えー、プログラムを作ることができるかなと思いますなので例えばユーザーに新しくプロパティが増えたとしてもシリアライズ処理自体はあの新しくする必要がないかなとでこのアノテーションズを使った挙動は実は標準ライブラリでもあの用意されています えー、とそれの一つがこのデータクラスというものです。<笑>えっとまあこれ左の例はデータクラス使ってない例なんですけど、まあ、こういう単純なデータ構造を格納するためにクラスを用意したりするときがあると思います。例えばコンフィグとかですね。でこういう単純な例単純なクラスの例って大体イニットの中身ってそのプロパティを受け取って ただセルフドットネームとかに入れるみたいな、まあ、すごいこうちょっと冗長なというか、あのー、なんかまあ楽しくないですよね。で、えーと、Python 公式で用意されているデータクラスを使ってあげると、えー、とこのイニット相当のものが自動で注入されます。もちろんこれはあの型安全になっていますあ。型安全になっているというか、マイパイで型チェックができます。 まあ、こういうふうにまあデコレーターを使ったりとかあるいはえとメタクラスを活用して実行時に挙動を差し替えるっていうことをするとまあよりこう便利に Python を使えるとで次の例なんですが p ピ d a n t i c というライブラリがありますでえとまあこう型チェックの限界の一つが例えば年齢みたいに0歳以上じゃないとおかしい 数字とかかってあるじゃないですかこれはあの型チェック上ではマイナス1歳の人っていうのが存在してしまう。これはやっぱりおかしいですよね。で、まあ、大体こう他の言語とかでも、えーと、値に応じた型みたいなのはちょっと型チェックが難しかったりします。例えば、えー、と空でないリストとか、まあるいはこういうふうに値の範囲が絞られているイントとか。で、まあ、こういう場合には、 あの性的な型チェックはある程度諦めて動的な型チェックをしてあげるというのがあるかなと思います。で、えっとまあ、このィアンティックでポジティブイントみたいな形で宣言してあげると、えっとまあじえっと、型チェック時にはどうしても型チェックが難しくても。 ランタイム時に型のバリデーションをしてくれる。だから、えーと、そのランタイムでユーザーを生成した時にチェックしてあげれば、まあ、あとあの変なマイナス1歳みたいなのがあの、他のプログラム全体に行き渡ることがなくなると。で、もう一つ最後の例なんですけど、えーとまあ、今回の PyCon でも多分他の方が発表されるんですけど、Fast API というものを紹介します。 f スト a p i は、まあ、いわゆるフラスクみたいなマイクロなフレームワーク、ウェブアプリケーションフレームワークです。でこれは引数とか戻り値とか、あのまあ、正しくこう型を定義しておいてあげると、この型でバリデーションをしてくれるんですね。例えば、ID はイント型だよっていうふうに、えーと、ただ型安全なハンドラーを定義していってあげると、 あのこの右に書いた例みたいにユーザー ID に変な文字列とかが渡されるとその文字列はだめですよみたいなふうに API 自身があのバリデーションしてくれると、まあ、さらにあのファスト API すごいのがまあさっき定義した型ヒントから SWAG が OpenAPI と呼ばれるえとまあ API の使用書を自動で作ってくれます これ、スワガ側とかオープン a p i っていうのは Python だけじゃなくて他の言語でもよく使われるような、まあ、標準的な API の使用書で、えーまあ、API の型が定義できるようなイメージです。まあ、ここまでで、えーっとまあ、ランタイムでの型ヒントを紹介してきました。えーまあ、アノテーションズというものに型の情報が含まれます。 でえー、とそんなに詳細は、詳細に実装は伝えなかったんですが、デコレーターとかメタクラスを組み合わせると、まあ、そのクラス、えーと、その継承したタイミングで、ランタイム時に挙動を変えることができますで。それをうまく活用していくと、型の動的なチェックだったりとか、あるいは API のバリデーション、スワガー定義みたいなこともできます。はいそろそろまとめます。<笑> 今回、まず一番最初に、えーと、基本的な型ヒントの文法を紹介してきました。型ヒントを書くと、えー、例えば誤って何を入れてしまうとか、誤った型のミスみたいなものがチェックできます。で次に、マイパイとかパイライトみたいな型チェックのツールの紹介をしました。で型チェックのツールではまあ一部推論されるので、型ヒントを全く書いてないにもかかわらず、 型安全なプログラムが書けるとそして3つ目に、まあ、これは比較的新しい機能ですけど Python3.8 ぐらいからプロトコルというものが導入されて、えー、とまあ継承とかあるいはランタイム時に影響を及ぼさないみたいな形でより型安全にすることができるというのを示しましたそして最後に、えー、と型を書くとランタイム、えー、と 型を書くとランタイムまで便利にしたりとか、ランタイムの中で型安全にするとかっていうことができるという話をしました。はい。で、まあ、Python3.9 とか 3.10 の時代で、まあ、なぜ動的型付き言語である Python においてわざわざ型を極めないといけないのかという疑問。これはあくまで。 僕の意見なので、まあ、ちょっとぜひ皆様であの Twitter のタイムラインに書いてもらえるといいかなと思うんですが、えー、と僕の意見としては Python の型ヒントを今日みたいに極めていくとあの動的片付き言語としての Python の良さ Pythonic みたいなものを損なうことなくよりこう型安全なプログラムをしかも保管とか聞いて生産性高く書くことができるのではないかと思います。 はい皆さん、型ヒント、まあ、書いてない人は、今日から書こうかなとか、えーと、書いた人は、書いている人は、もっとこういうのを書いてみようかなと思ったかもしれません。はい、これで発表終わります。ご清聴ありがとうございました。で は,、えー、とでは質ありがとうございました、はい、それでは、質問の時間を設けます。 やみつきさんに質問のある方はいますかズームの機能で挙手をお願いいたします。はい。挙手してる方がいますね。では、表示名、川松さんを 直接質問できるように設定します。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。あのう、変更の付け方で、えっと、リストの。小文字のリストをつける場合と、先頭が大文字のリストをつける。えっとこ、なんか、二つ種類ありそうなんですけれども、それらはなんか、何か違いがあったりするのでしょうか。 えっ、ー、と小文字のリストと大文字のリストでなんか違いがあるのかっていうところだったと思うんですがちょっと出てこないかえっ、ー、とそうですねすいませんちょっと説明の仕方があんまり良くなかったかもしれないんですがえっと口が出てこない結論を言うとえっ、ー、と Python 3.9 時代からは小文字のリストを使ってあげるといいかなと思います。 であくまでちょっとこう互換性のある書き方として大文字のリストが あ, のある形ですね。なので、まあ、例えば Python 3.8 以前でも使えるライブラリを書きたいとかっていう場合だと、まあ、引き続きあの古いあの大文字のリストを使い続ける形になるかなと思います。で、まあ、自分でこう自分しか使わないアプリケーションとか、チーム開発のアプリケーションを作るっていう場合には、まあ、新しい書き方の方がインポート分も減って、えーとまあ、よりきれいに自然に書けるかなと思います。 これで回答になったでしょうかそうですね回答になっておりますありがとうございましたありがとうございます他に質問はございますか再度挙手お願いいたします質問ある方は 川松さん、もう一回質問ですか ?4 時名の川松さんをもう一回質問しますすま、はい、ますできるように。3.6 で動くアプリとかで 3.8 とかで使えるリテラルとかを使いたい場合、何かそういう 3.6 にも使える標準ライバルとかあったりするんでしょうか もしそういう、なんですかね、古い Python バージョンで読持ってくれている方、ヒントをけるようなライブラリだったら、教えていただきたいんですね。なるほどちょっとすみません、存じ上げないです。あただ、まあ、動的片付き言語ではあるので、<笑>えっと、そうですね。 文法的にバリッドな範囲で自分で勝手にリテラル型とかを用意してあげることはできるかなと思います。えー、っと、そうですね、それで言うと、あの紹介しなかった、実はジェネリックスとかを使ってあげると、まあ、文法上は正しく通るリテラルとかを用意してあげることはできると思いますね。で、えー、っとマイパイでチェックするときだけう、うまく差し替えるような形にしてあげれば、えー、っと、まあ、型チェック時には安全で、互換性も担保されるっていうのは、多分できると思います。 なんとなく対等になっていますかそうですねありがとうございましたはい、ありがとうございます、はい、他に質問ございますか質問がある方挙手をお願いいたします 今 の, ところ今のところ、いらっしゃらない、個人的に気になったんですが、結構、語ってその最初に入れるときのコストが大きいような気がするんですが、まあ、結構、そういったの<笑>スタブで対応することが多いんですかそうですね 言うてまあ5年前から使えてる企業ではあるので僕自身は結構もう最初からプロジェクト成り立ちから書いてるケースが多いですでえー、っとまあさっき紹介したパイライトとかパイタイプ、まあ、確かパイタイプはドキュメントにも書いてあるんですけどえー、っとまあみんな型あんま書いてなかったりしますよねとだからその型を書いてなくてもなるべく推論するっていうふうになってますつまり えっ、ー、と、まあ、これから新しく始める人は、例えば、パイタイプとか使ってあげると。まあ、今書いている型アノテーション、あんまり書いてないようなプログラムであっても。新しくこう型安全を始めることができるのかなと思います。ありがとうございます。時間になりましたので。やみつきさんのトークを終了いたします。発表ありがとうございました。ありがとうございました。発表者の方は、は発表。 参加者の方は発表者に大きな拍手をお願いいたします。